さて、えー、今度はピクセルの二次元配列による画像の表現です。今、ピクセル1個の説明が終わったので、これを二次元に、つまり縦横に並べて画像を作ることを考えます。画像ですから、ピクセルが、えー、縦に200、横に300、えー、全部ピクセルが並んでるわけですね、えー。それを作るのはどうするかというと、ダ、え、ラ、ー、イメージ、グローバル変数イメージは、 あレいニュー、200、ドゥ、エンド。この一個一個の、えー、この配列のこの一個一個は、今度は三百個。あレいニュー、300、ドゥ、ピクセル、点、ニュー、255が3つあるんだ。ですから、この300個のピクセルは全部真っ白いです。それが二百七ですね。これをまあ、ここに図になってますけれども、これで、 200×300 の真っ白いピクセルの並びというのがまあできるわけです。で、この後、この内容を取り替えていって、いろんな色の点を入れることで画像を作るというのが今回のお話です。で、これからその画像に値を書き込むんですけども、そのためのメソッドも P セットというのを作りました。P セットはですね、 x, y の場所に r, u, b という値の色を書き込む。その時にまずですね、x が0以上300未満かつ y が0以上200未満であるという時だけ、えー、値を書き込む。今、300, 200ですから、この範囲を超えたところっていうのはないわけですね。ないところに書き込ードとするとトラブルになりますから、それを避けるために、この x と y がその範囲内の時だけ書き込む。 書き込みはどうするかというと、イメージ Y、X の場所の、こ縦が Y ですから、Y をまず先に指定して、それから X を後で指定しますね。イメージ Y、X の場所の赤はこの渡された赤。緑はこの渡された緑。から青の値はこの渡された青。これで値を書き込むことができた。 さて、次に、こうして画像中にいろんな色の点を書き込むことができるようになったんですが、青い点を書けましたか、あるいは赤い点を書けましたか、いうことができるようになるんですけども、これを見るためには一回ファイルに書き出さないといけません。画像ファイルに書き出して、その画像ファイルを見ましょう。その書き出すというメソッドを見ますね。ライトイメージネイーム。そのネイームはファイル名ですよ。 でえ、ここから先はですね、ファイルを書き出すという処理はちょっと面倒くさいので、まあ、こういうふうな文化だけを 覚, て覚えていれば、まあ、思っていればいいのであってえ、実際にどういうふうに書くかというのは、えまあ、自分で覚暗記する必要はないです。じゃあ、説明だけしますね。オープンネーム WB というのは、バイナリの書き出しモードであるファイル名を、まあ、指定して、 書き出し開始の準備をします。で、書き出し開始の準備をするとですね、ファイルハンドルというものが作られて、それがこの doEnd のブロックに F として渡されてきます。で、これまで putS っていうのは、ただ putS っていうと画面に出力されていましたけども、f.putS っていうと、このファイルに対しての putS、書き出しが行われます。で、書き出し時の形式は ppm 形式をんですけども、 前にテキストインターで書いたことがあると思うんですけども、それとちょっと違う。バイナリー形式の PPM を使う。バイナリー形式の色付き PPM は P6。で、バックスラッシュ N。これは会業ですね。300、200というのは、その幅と高さを引く。で、開業。255というのは、この一個一個の色の最大値は255という、ね。で、1行目は必ずこの P6 で始まる。えー 300にやっと最大という値がある。その後ですね。この、それぞれのピクセルの値をバーッと書けばいいんですけども、それは、このイメージという配列の中の、すべての、この、うん、イメージというのは全部横の列がなるんですね。す、ま、べ、あ、ての横の列を取り出してきて、その横の列の中のすべてのピクセル P を取り出してきて、そのピクセルというのは RGB の3倍とかになってるんですね。 その3バイトを書き出すのはですね、P を 2A で配列に書き換えて、それからパックでバイナリ形式で3バイトに変換して、それを F.Light、バイナリのまま書き出す。このメソッドがややこしいので、あまり理解するのは大変だと思うんですけども、とにかくこれを使うと、1個のピクセル、 1個のピクセルは RGB だと。この RGB の値をそれぞれ1バイトずつにして、ファイルに直接書き出す。これが直接書き出されるというふうに考えてください。これを全部でピクセルについてやると、ファイルが出来上がるということになる。テキストには一通り説明してあます。もう一回見ますと、まずピクセルで、 RGB の3つからのレコードを定義します。で、イメージというグローバル変数は 200×300 の真っ白な画像を作ります。で、P セットは1個の点を色を変更すると。で、ライトイメージは、この指定されたファイル名で、このイメージの内容を PPM 形式のファイルに書き出す。PPM ですね。最後に。 じゃあ、なんか、絵を出力しないとつまらないので、マイピクチャーとっていう、このメソッドがそれ。マイピクチャーはですね、180の場所に RGB ですから、R が最大 GB はないので、真っ赤ですね。真っ赤な点を1個だけ作って、それをライトエーで描き出す。